新たコロナウイルスの再流行前に髪を短く切ることにしましたマスクの表面はできるだけ触らないようにしてくださいね息が苦しいとは思いますがマスクは鼻の上から顎の下までしっかり隙間がないようにつけてくださいね 皆様のご健康を心からお祈り申し上げます新型コロナに負けずに乗り越えて頑張っていきましょうね